ああもうこれ人間性がダメだわというわけで買ってからもうすぐ2年が経つプリウスの車内を掃除していくぞ車なんて汚れて当然と思ってるから外側も泥だらけですわ早速おかしいな8月の真っただ中なのに冬用のダウンジャケットがあるぞまず最初に手に取ったのはアマゾンで買った消臭チップ 靴に刺せば効果はあった気がするが捨てる竹が入いってるんだっけ湿度を調整してくれて太陽光に当てれば機能が回復するらしいそしてファスナーが壊れたダウンジャケットだ前を閉めることができないから車載用になっていたフトビーナスラインの頂上とかに行くと肌寒かったりしたんですよねいつの話だよよくわからないバンドを手に取りつつどこでもいけるプリウスに感謝だ何回下回りを吸って飛び石をくらったかわからないそしてイケアの袋 たった1回の買い物のために買ってしまったゴミ。ボルボも掲げていた、持続可能なスウェーデンスタイルだ。微妙に皮肉っぽい言い方すんな。そしてコロナショック後に箱ごと謝罪していて、やがて砕け散ったマスクの箱。虐殺期間っていう本のカバー。好きだからって大事に扱うわけじゃない感じが伝わってきている。そして、買ったけど使い物にならなかったスマホホルダーの箱。 本体は2列目に投げ捨てたから多分後あとで出てくるだろう殴げてるなよそれが原因で散らかっていくんだろうさっきの箱の中の袋から破け出てきたマスクあとドクター・デオの消臭パックのベリって剥がすやつこれも買った後適当に剥がして設置したんだろうなあとイケアで買ったキッシュケース でかいだけのゴミキッシュはサンバイザーのところに止めるのが一番なんだなって気づきましたわ裸で置いてて袋から中身が出て大惨事になったことあったよなこれから無限に出てくるなんかのビニール袋そしてマクドナルドフライドポテトのエルだけ頼んで車内で食った記憶があるいつだよ知らない方が幸せだと思うよ宇宙戦艦ヤマトやの有機物回収装置みたいにいやがって故障したらシャワーもトイレも使えなくなる食料生産装置やみだな そして今て今映っるののはレーダーダ探知機の保証書だシリアルナンバーが書いてないか探したけどなかった捨てるここでビニール袋と去年買ってから放置してたアースノーマットを持ってきたマジで去年は動画制作しかやってなかったからなさてさて何かのプラスチックケースだな買ってきてすぐ開封して放送は投げ捨てるのはもうやめようバカバカしいんだけどこうやって問題の根本を突き止めてるあたり投稿主も人として進歩してるんだぜ。 このボディタオルはまだだ使えそうだあと去年パンクした時に使った修理キットの説明書が出てきたなんかのの袋はクリボーのように出てくるサンシェードが入っていたカバーケンタッキーのテイクアウトの袋ドリンクはホルダーに移さなきゃこぼれるからなオートバックスで買った芳香剤効果が切れても車内に放置方向剤なんか買っちゃダメですわインビジブルガラス最強の内窓洗浄剤だカインズの袋 何が入っていたたかは忘れた重量バランスを気にする車好きなのにこれがそもそも PHV である点で不用品を降ろすモチベーションも湧かないんです重量は便利さとのトレードオフだからな何かの家電屋のチラシそして傘が2本出てきたが。 片方は骨が変な方向を向いている大雨の中をドライブした回数は数え切れないのに車から降りてて雨に打たれた記憶はほぼないっすわ使わないから傘も適当なんだなこんなところで納得すんなそしてアマゾンの袋レーダー探知機を OBD に繋ぐための端子また何かの袋ムヒを発掘した実はこの無比伏線だ無比の伏線ってなんだよ紙タオルとプラスチック容器再びレーダー探知機の説明書の訂正の紙 そんなのどうでもいいよあとレーダー探知機の使い方ガイド的なものへえバリキとか04タイムのチェックあるのかこの流れはまずいやつだぞレーダー探知機とかいうけど最近はほとんど水温計だ。 箱根ターンパイクの上りを攻めた時の97度が最高記録だあと吸気温度が外気温から最大でもプラス10度ほどに収まっているバンパーの開口部の一つから直接外気を取り込む配管レイアウトがしっかり効果を出しているようだ純正って侮れないっすね吸気だけ見ればチューンドカーレベルですわあと未開封のカロリーメイトだと思うだろう違うんだぜ車内で食べてとりあえず包装を箱に放り込んでぽいか ひどいもんだな最近の朝食はカロリーメイト1箱とコップ入りの水調子いいですよそしてチップスターだがこれ多分赤城さんのふもとの道の駅の自販機で買ったやつだななんで家から6時間は遠くのゴミが出てくるんだよパンク修理キットでパンク修理が成功した際に最高速度を知らせるステッカー私のパンクはサイドボールが避けるタイプだったので直りませんでしたよ 買って3ヶ月のレグノがダメになって、修理費8万円でした。その時に修理キットみたいなのを買っているのですが、こんなもんが役に立つとは思えない。一応積んでおく。ちなみにパンクの原因は、人を殴り殺せるレベルの落石を踏んだことだ。空気圧管理は完璧だったからな。なこっちはなんかののバンドの箱ですな。燃料添加剤の新品だ、エンジンの燃焼という点では不純物だと知って。 ちびちびとしか使わなくなったぞ ETC の取り付け金具納車される前から入っていたやつだろうなまあ捨てるんですけど T シャツの予備だが回収して使う気も起きないしこのまま捨てるぞデイライトを常時最大光量で光らせるキットの説明書だ田舎暮らしには必須目立たなきゃ自陣の軽トラが割り込んでくる効果は確実にあったぜ微妙な車間に入られることが減ったまたマスクと。 煙で消毒消臭するやつの蓋だこれ絶対使ったっきり回収してない本体が出てくるやつですやん運転席の下から缶ジュースと缶コーヒーを発掘したぞどうやら足元にダムのような段差があって小物が転がってくるのを防いでいるのかもしれないまたブックカバーですわ今は地球文明の未来の有無について悩まないぞ片付けを続けよう割り箸と USB ケーブルだ割り箸と USB ケーブルってなんだよ意味わかんねえよ 追加で数十万円払ってエアコンの物理ボタンを失うのが嫌で安いグレードを選んだんですがその時につけた社外製カーナビの説明書おい出てきたぞゴミだなんというかエアコン吹き出し口に挟むタイプのスマホホルダーは掃除てやめておいた方が無難だな普通にカーナビでいいそして出てきたぞ本体だ まあこのプリウスで車内の匂いが気になったことはないがゴミは多いけど匂いを出すようなものが少ないことと換気が徹底されている点が大きいでしょうな頭脳ハブって分析すんじゃねえゴミ一般通過ミル袋ー実写でそれは恥ずかしくなるからやめろいつ解約したってソフトバンクタイムマシンか横のプリウスは深夜に心霊スポットに行ったとき当にテイクアウトして食った牛丼だそして横長なのがアホで一度も使ってないエコバッグもどき。 中華製のモバイルクーキ入れ、完璧に使える紙製品だったが知らぬ間に販売終了そして四国の愛媛県総合科学館のパンフレットだなんでだよお前ギフスミだろ恐竜や動物の白星が並んでいて感動だった正直また行きたい広島の大和ミュージアムとセットで1月にこのプリウスで行ったんですわ年間3万キロ走る放置車両じゃねえかそしてプラズマクラスターを止めたくて買ったバンドだ 失敗したがちょきちょきした残骸がちょくちょく動画に映ってるんですわ定期購読してた週刊ダイヤモンドの袋してた念のために買ったスプレーチェーンもちろんスタッドレス装備だぞ今8月だろう。いい具合に使える窓クリーナー鳥の糞の処理には良いかもな待って、右リアの足元に物がないそれが普通なんだぞなんか足元に転がってた 両面テープだなこれそして図鑑みたいなサイズのオーナーズペーパーマニュアル整備するときに地味に参考になるぞよく見るところに何箇かか折り目を入れていてなこのページにはホイールナットの締め付けトルクが書いてある103ですなジャッキアップポイントフロントはクソがかりづらいエンジンオイルの総量や規格についてのページ 0W16 指定のエンジンながら 5W30 まで対応していることが示されていますな燃料タンク容量43リットル リッター25出せば1000キロ走れるな新品のパーツクリーナー出てきた買いだめてたんだ青函スプレーみたいに脇にかけたら涼しかった使ってんじゃねえよ撮影中だろまた食べ捨てカロリーメイトうざ一般通貨プチプチ再びなんかの時にもらった車のチラシ新車が月にまガソリンしか入れずに通勤に使う人なら絶対こういうやつの方がいいと思うんだけど車検か ブレーキフルードも自分で交換してるしどうすっかなさてタバコ特化の匂い取りペーパーだがそもそもタバコ吸わないから意味なかったな Amazon でダラダラついで買いするのもうやめにしなきゃな消臭スプレーを発掘した窓開けて炎天下に注射しておくだけで勝手にされるがなコップなんだが高速道路の自販機のコーヒーだなこれほらマークある確か富山で買ったやつだったっけもうどこのグッズが出てきても驚かないティッシュ このタイプを裸で放置するのが一番いい破けて車内に中身が散乱した悲劇を忘れてはならないまたチラシきたタイヤ代をケチろうとするやつは全員車を手放せさっきの車載無比の箱と例のカロリーメイトとマスク車載無比いつのかわからん洗顔ペーパーと栄養ドリンク長旅の2日目に飲んでた記憶さっきの箱から溢れ出たマスク全部捨てる。 待って、スケルトンの腕時計出てきたんだけど確かクラファンで3万円くらいで買ったっけ金回りが良かった時期の浪費ですな戻し上がった一般通貨ンとこれは何だったかわからないままに捨てた紙おっとセンターコンソール用トレイを発掘した ETC カードを蹴るやんまたマスクと何かの紙かオートバックスで買ったミラーにかぶせるやつデカすぎてゴミ上下の湾曲と全高がダメでしたなそしてこいつが例の空気清浄機だ もともと匂いはないが何十年も乗る可能性を考えるとこの手の物品を買い揃えておいて損はないなそしてこのコンパクトなレンチはタイヤ交換におすすめだこうやってくるくるできるからホイールナットを延々と締める作業が楽になる延長すれば非常工具としても使えるだろう多分水垢取りパッドとなんかの紙ゴごみもう1個添加剤出てきたこっちは半分残っているなんかの封筒と。 消臭のあれ、再びさっきの科学館の展示、チケット園芸用ハサミが入っていたであろう。袋買ってすぐ使ったから放置。一般通貨なんかの袋レーダー探知機のオーナー妻にあるほどほどにしろよ。その一言でいいだろ。さっきのマスクの検査合格証買い手の人間性の方が不合格だ。これ、色い々ろいろ犠牲にして頑張った分。結構稼いだんだぞ。 ドライブ先のコンビニで買ったマイクロ SD カード全部旅動画の状態で最新さ受けても落ちましたからね完全に無駄足無駄金でしたなレーダー探知機取り付け用の粘着シート今試したらつかなかったしゴミだろこれ普通に両面テープ使うよなこれ買うようなカス人間なら手放す時までつけっぱだろうし誰がオービス光らせるんだよ俺たちがこんなの買うから手口が巧妙化したじゃないかここでドアスタビライザーの紹介だこれと空力だけで 高速域での安定性が一次元向上するぞ角部をかっちり組みつけるのはドイツ車では基本トルクレンチとトルクスのソケットセットさえあれば簡単につけられますよ前後で約3万円だが車高調やタイヤ並みに効くと考えれば安いものださて運転席に移っていくぞ腰が痛くなってきたから画角を変える税金の支払い明細書とタオルだよく染めまたケンタッキーのドリンク袋レッドブルードリンクホルダーの振動音が嫌で 助手席に投げ捨ててるからしばらく感が続きそうだ夏限定パインジュース果物をそのまま飲んでる感じが素晴らしい栃木のサービスエリアのセブンイレブン自販機で買ったドーナツもちもち甘くてうまかったこういうのだよセブン消費期限7月25日1本40円のペットボトルの水のキャップ独自企画ですな泊まりの旅行に最適災害国だし日本くらい常備しても悪くないかもなダブルブドウジュースラッシュ 砂糖のファンタか川を感じるなんとかか撮影用に使うかもと買ったサングラス一度も使ってない「新社会マスター」という釣り動画を作るためのナンバー隠しアマゾンのプチプチビニールを切り裂いただけコップに移して飲んでるからいらないマックのストロー一日日のの終わりにににマクドに行く時は翌日のコーヒーヒをついでで調達してるんですよね不戦適当 YouTuber に書くほどのタスクもなかった自販機セブンティーンアイスの放送 男だけどイチゴが好き好きやのレシートやたら長いコーヒー頼むとついてくる液体凝縮砂糖いらねえよこれがマクドに来る客かコーヒーフレッシュも出てきたぜ仕事の邪魔すんな伏線とか言ってたムヒだなくした後に家から持ち込んだものと合わせて2つ伏線の蒸し買いシューエンド意味わかんね円よサンシェードの取り付け金具1個だけちっこいのをなくしたせいで2000円で買い直しきれそう 実は GTR の運転動画にも映ってたサングラス、使ってないから捨てる、センターコンソールボックスのマット、どうせ浮き上がるしごみ、またサンシェードの取り付け金具、さっきゴミって言ったスマホホルダーの付属品の袋、なんかの領収書、選挙の入場券、また公共料金の支払いの紙、サンシェードの取り付け説明書、ちっこくて微妙に合わなくてイライラした。さっきののエアアポンンプのアタッチメントと 空気圧モニタのバルブキャップ用工具効果なくなって投げ捨てた芳香剤最後のペットボトルキャップ芳香剤の取り付けクリップ以上だ最後に車の整備シートみたいなのがありましたわトヨタ販売店の心遣いですなゴミ袋2つ分ってところか仕事全振りの代償はでかかったな家の中はもっとひどいんですがうつす気にならない床にはボロボロと汚れが。 まあ掃除機ですれば完璧だな不要なものが見事になくなったぜはいそこ一番の散らかり対策はオーナーの殺害だとか言わないまあなんとか片付けのめどがついてよかったぜ片付けに時間と労力割いたところで動画収益にでもしないともかりませんけどね長旅用仮眠ベッドが長すぎて折り曲げなきゃ入りきらない点はさておきこれで動画は終わりだご視聴ありがとうございましたみんなは俺みたいになるなよ特に宿題終わってない君